今ご紹介に上がりました、えー、福島県県南地区から来ました南でございます、えー、本日の演舞テーマパシオンフランス語で情熱です、えー、皆さんの明日の活力になるような演舞しますのでどうかご声援のほどよろしくお願いいたしますそれでは参ります南の仲間で魅了いたしますよろしくお願いいたします 会場の皆様に感謝あ。ありがとうございました。福島県県南区からお越しの南の。